はい、ということですね。まあ、まず見どころシーン一つ目なんですけども、こちらということですね。まあ、なんとですね、上限の鬼で一番最初に登場する鬼はね、まあ、こんな感じで、あの、魚っ子となっておりますよということで、まあ、上限の5からね、まあ、登場するんですけども、赤座に話しかけますよということでね。いや、魚っ子ね、まあ、キャラクターデザイン結構楽しみだね。うーん、まあ、こんなふにゃふにゃした感じなんでね。まあ、結構不気味感というか、まあ、原作でもね、なかなかちょっとね、変わった鬼というか、まあ、そういった部分がアニメ化でね、えどういったキャラクター デザインにねなるのかっていうところはね結構楽しみかなと思ってますねはい。でまあいやはやお元気そうで何よりとまあ、90年ぶりでございましょうかなということでま喋、あ、りますよということでまあ、声優さんなんかもね解禁されるんでその辺楽しみなんですけどもまあ、中尾隆聖さんがやっぱ一番濃厚かな原作読み返してみたんですけどもやっぱり玉子はね中尾隆聖さんが合ってるかなと思いますねまあおひょひょみたいなね笑い方もあったと思うんですけどまああれが結構ドラゴンボールのフリーザー あるというか、まあ、バイキンマン感あったんでね。まあ、声優さんはその辺かなと思ってるんですけど、まあそういったまいろねまあ、初登場な回ということでまあ、玉子ね。楽しみとなっております。で、続いての見どころシーンなんですけどもこちらということですね。まあ、上弦の夜はハンテングが続いて登場するんですけどもまあ、呼ばれたのは30年ぶりということでね。まあ、こちらもね。結構赤座と会ってなかったみたいなんですけども。まああのこの2人のキャラクターですね。まあ、刀鍛冶の里園で主に登場するということで、まあ、ハンティングとまあ、玉。 ししては結構楽しみなんで、すけどもまあ、どんなな声ででるのかかっていうところ結構楽しみかなでまあキャラクターデザインに関してはね、まあ、おじさんなんで、まあ、別にどうでもいいかなって感じですよね。うーん、まあ、ハンティングのね、キャラクターデザインはもう見たまんまというか、まあ、原作のそのままだと思いますよ。うん、まあ、想像がつくね、キャラクターデザインなんで、まあ、その辺は別に何でもいいんですけど、まあ、ハンティングの声優さんね、一つ楽しみなポイントかなと思ってます。 で、まあ、続いてなんですけども、こちらということですね。まあ、なんとですね、泣き目がですね、まあ、初喋りますよということで、まあ、今までちょくちょく登場はしていたんですけども、喋ってはいませんでしたよね、ということで、なんとですね、赤座が喋りかけたことによって、まあ、初喋るシーンがあるよ、ということで、まだお見えではありません、というね、まあ、リフがありますよ、ということでね。いやー、泣き目喋るんか。うーん、でもまあ、泣き目がね、喋るのがね、そもそもパワハラ会議ぐらいなんでね、まあ、声優さんが解禁されたとしてもね、まあ、後々そんな喋るパワハラ会議、 アートっていうのはあんまないんですけどまぁ、あ、でもですね一応声優予想やってるんでまあその辺は楽しみかなまあ、林原めぐみさんとかまあ、来てくれたら嬉しいかなと思ってるんですけどただですねまあ、林原めぐみさんが泣き目やっちゃうと豪華すぎるよねっていうことでまぁ、あ、セリフが少ないんでまあ、正直声優さんに関しては誰でもいいかなと思ってますねはいまぁ、あ、そんな感じで泣き目はねまあ、ゃべりますねはいで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね上限の2のドーマがですねまあ、赤座に 絡みつきますよというかまあ、だるがらみしてきますよというねまあ、そういったシーンなんですけどもこの赤座の顔を見てください<笑>赤座の顔を見てください<笑>めちゃめちゃ嫌そうだよね、うん、いやーこんなに嫌そうな顔見たことないよということでいや赤座がなんで嫌がってるのかっていうところをね、まあ、含めて結構楽しみかなうーんまあ、ドーマがねだるがらみしてくるんですけどねまあそういったですねまあ、上弦の鬼の性格みたいなところがねまあ、見れるパートとなっておりましてまあ、そういった部分結構興味 深いんでね。うんまあ、初ちょっとね。ドーマの性格というか、赤座の性格もわかるよということなんですけどもまあ、上弦の鬼ってどんな性格なの？っていうところがねまあ、初わかるシーンとなっておりますね。うんまあ、楽しみです。で続いてなんですけども、こちらということですね。まあ、なんとですね。黒死牟がですね。初登場しますよ。ということで、これ楽しみですね。うんまあ、声優さんもね解禁されるんですけども、もいやそれ以上にですね。この後ろ姿ですよ。いやめちゃめちゃかっこいいね。うん、黒死牟の後ろ姿ってめちゃめちゃかっこいいね。 うんこのキャラクターデザインっていうところやっぱ楽しみだな。うーん。で、やっぱより一感あるんだよね。まあ、国志望原作読んでるとね、やっぱより一感あるよということで、なんか声優さんね、予想してみたんですけども、ま、あなんかより一に近いんで、まあ、井上和彦さんみたいなね、声優が起用されるんじゃないかなと僕は思ってますね。はい。いや、ま、あとにかく、まあ、国志望に関しては、ま、全体的に楽しみかな。もうキャラクターデザインも楽しみだし、声優さんも楽しみだし、いや、もう全部楽しみですね。うん。まあそういった ね、まあ、初登場のシーンとなっておりますで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでねまあ、上限のパワハラ会議に招集したですね、まあ、ムザンが登場しますよということでいやムザンだけね逆なんですよねこれね<笑>あの上下逆なんですよねいやこういったですねちょっと新しいギミックというかまあ、無限城ってなんかどっちが正面でどっちが裏かみたいなそういったのがわからないじゃないですかなんでまあそういったですねちょっと特殊な演出というかまあちょっとアニメーションでここ面白そうだなと思っ シーンなんで、まあ、他の鬼とはね、重力が違いますよということで、なんかそういったね、ギミックというか、まあ、無限上の新しい姿みたいなところがね、まあ結構面白そうかなと思ってね。うん、まあここ楽しみですね。どういった感じでアニメ化されるのかっていうところね。まあ結構大変そうだもんね。うん。なんでまあそういったところを含めて、まあここはアニメーションでのね、まあ楽しみとなっております。で で、最後の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、国死望がね、さっき顔隠してたんですけども、なんと正面向きますよということで、まあ赤座に対してちょっと注意をするね、描写があるんですけども、いや、これさあ怖くね<笑>アニメ勢めちゃめちゃ怖いんじゃないかなと思ってるんですけど、いやー、これちょっとね、かっこいいね<笑>。怖いとか言ったり、かっこいいとか言ったり、どうなのって感じなんですけど。いや、でもね、原作勢はね、これめちゃめちゃいいというか興奮すると思うんですよね。ただ、アニメ勢に関してはめちゃ めちゃめちゃ怖がる描写かなと思うんですけど、まあ僕はすごくうんまあ、かっこよくて楽しみかなと思ってますし。しまあ、セリフとか立ち振る舞いとかで黒死牟は一つかっこいいのでまあ、顔は怖いんですけど、まあその他の点においてね。めちゃめちゃかっこいいかなと思ってますね。で、まあ楽しみなのはまあ、作画ですね。まあ、アニメーションで描かれた時に、ここどんな感じで描かれるの？っていう感じで。でまあ、キャラクターデザインまあ、黒死牟のキャラクターデザインっていうところがねまあ、楽しみかな。正面からの、うん、顔っていうところね。結構。 楽しみですねねねううんんいいいやかっこいい、ね黒脂肪ねうん、まあちょっと人によってはキモいとね<笑>、思うかもしれませんが、まあ僕はですね、結構好きな部類ですね。まあそんな感じの見どころシーンとなっております。<音声>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 早く見たいですねまあてな感じですねまあ、パワハラ会議ほんと楽しみです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 もうこの二人のリア充間っていうのが初めてね出てくるシーンというかねまあ原点みたいなもんすよねうんでカナオっていうのがね2ヶ月間確か炭治郎が眠っていたんですけどもまあその世話をしてるということでねまあそういったシーンとなってましていやーちょっとカナオ な, なめちゃめちゃ可愛いんだよなまあもうこのシーンに関してはね本当に数少ないねカナオと炭治郎の絡みなんでいや本当僕は嬉しいですねうんいやマジで嬉しい<笑>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 いやこの二人もここに伏線があったんだね、ということでね。いや、何気にちょっと動いてますよね。いや、原作だとね、意外と細かくて気づかない描写なんですけども、まあ、アニメ化するとだいぶ表に出るというか、まあ、この二人の伏線っていうのがよく見えてくるんじゃないかなと思ってるんでね。まあ、その辺ほんと楽しみですね。で、まあ、あ明らかにこのシーン見てわかる通りね、まあ、井之助のこと好きですよね。うん。他のさ、炭治郎とかに関しては、まあ、こういう風な悲しみ方し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 いうことでね。いや、までね、このシーンに関してはね、僕がね、一番楽しみにしてるシーンなんで、もうさっさとも大ちゃんみたいですね。うん、刀鍛冶の里編ね、もうさっさと公開してほしいと。うん、ここはちょっともうやも、う<笑>やばいかもしれない。うん、同時視聴してるときやばいかもしれないわ。めちゃめちゃン見しちゃうかもしれないですね。うん<笑>、もうそれぐらいね、か路寺光つりさんのね、ほんともエチエチなシーンでね、もうたまらないですね。うん。で、続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということ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 Hehehehe <laughs>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 で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、なんとですね、まあ、次国より一の動きを模倣したですね、まあ、より一ゼロ式というですね、まあ、ロボットが登場しますよということで、まあ、これがですね、小鉄くんが作ったですね、まあ、戦闘用からくり人形ということで、まあ、これをめぐってね、まあ、時と無一郎くんと争っていたというか、まあ、喧嘩をしていたんですけども、いや、これね、結構、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 うん。まあ、それでですね、実は頭が真っ白になってしまっていて、まあ、硬直していましたよということでね、ま、あんろじさんが可愛すぎてね、一言も喋れなかった玄矢ということなんですけども、いや、可愛いですね。へ<笑>へが可愛い<笑>。そしてね、このシーンはめちゃめちゃちょっと見たいんだよなーっていうね、うーん、原野の本当の性格というかね、人見知りなんですけどね、まあ、そういった性格っていうのがね、本当見れるシーンとなってるし、まあ、ここのシーンを原作でね、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 どうかわからないんですけど、まあそれちょっとやってくれたら嬉しいなと本当に思ってるシーンとなってますね。まあ一応ね。原作の102話だったかな？まあ、そのページの最後に書いてますね。うん、まあてなわけですね。鬼滅の刃刀鍛冶の里編まあ、第2話のね、まあ、見どころ？シーンはこんな感じとなりました。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 まあ、多々あったので、まあ、再度ですね、原作見返してみてください。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 じゃ何が正解なのかわからない上限の鬼との戦い。これがやっぱり面白いんですよね。いやー、ちょっとねー<笑>。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 初登場というううここことととでで声優ささんがどいいいいっっっったた感じにななるかってててのはね、まあ、ここで初めて解禁されまますすよといったシーンとなっておりますいや、おそらくなんだけど、僕の予想ではね、まあ、同じ声優さんにするんじゃないかなぁと思ってるんですけどね。いや、そこどうなのかなっていうところも気になりますよね。やっぱり、あのー、性格は違うんですけども、中身というか分裂した鬼なので、元では一緒だよということで、まあ、同じ声優さんが別々のねえ、声で演じられたらめちゃめちゃ面白いなぁって僕は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 Yeah. <laughs> はい、ということで、早速見ていきたいなと思うんですけども、まずはですね、こちらということで、まあ、前回上限の4ハンテングが登場しましたけども、まあ、そちらの解説をちょっとおさらいということでやっていきましょう。前回4つに分裂したハンテングですね、まあ、赤度、辛ラク、ウロギ、アということなんですけども、まあまあ、こちらのね、4体の鬼に分裂したよということなんですけども、まずは赤度ですね、赤度っていうのはですね、尺状っていうのを使ってですね、まあ、主に雷で攻撃してくる鬼だよということになっております。 で、カラクなんですけども、カラクはですね、まあ、天狗のようなうち輪を使ってですね、まあ、主に風で攻撃してくる鬼だよとなっておりました。で、ウロギなんですけども、ウロギはですね、鳥のような鬼でしてね、まあ、主に声を使って攻撃してくる鬼だよとなっておりました。で、アイゼツですね、アイゼツは主に槍を使ってね、まあ、攻撃してくる鬼となっておりました。まあ、こんな感じで4つの分類に分けられたというか、まあ、4つのね、タイプがいたということで、まあ、一応ね、それを頭に 入れといてほしいんですけどもまあ、早速第5話の見どころシーン見ていきましょうで、まず最初の見どころシーンなんですけどもこちらということでえ今回最初の見どころシーンはですねま幻、あ、夜 vs 愛絶めちゃくちゃ強気な戦いがありますよということでこんな感じなんですけどもいやこの2人の戦闘というか幻夜の戦闘なんですけども非常にねまあ、強気な戦いっていうのがありましてまあ、本当に見ててね本当に気持ちいいというかま幻、あ、夜がねどんだけ打ちのめされ でもそれでも負けないというかまあ、気持ちだけは絶対に負けないよっていうねまあ、そういった戦いがありましてま幻、あ、夜っていうねまあ、キャラクターとしてのほんと良さっていうのがね出てくるシーンとなっておりましてね僕はこのね戦闘シーンというか幻夜の戦闘シーンめちゃくちゃ楽しみだねものがありますね本当にうんやっぱりね今までこういったキャラクターっていうのがあんまり柱ぐらいでしか登場しなかったんでまあ、同期でこういったキャラクターが登場してくれるっていうのは まあ、本当に嬉しいものがね。ありますね。うんまあ、そんな感じで弦や vs 挨拶強気な戦いがいいよとなっております。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということでえ根津子 vs 辛く関戸ということで、いやこちらもですね。強気な戦闘シーンなんですけども、なんといってもね。この見どころはどこなのかということなんですけども、激しい戦闘シーンとなっておりましてね。まあ、漫画では分かりづらいというか、あんまりやっぱり。見ど ところというかまあうーんって感じなんですけどまあ、アニメ化された時どんな感じになるのかなって考えてみた時にいやこれは結構面白いものになるんじゃないかなと思っておりますねだからまあ見どころシーンとして入れさせていただいたんですけどもいやこれかなりですねアニメーション凝った演出だったりとか凝ったねあの戦闘シーンになるんじゃないかなと僕は思っておりますということでいやこちらはかなり激しかったのですごく楽しみですねでまあちょっとグロいシーンなんかもありまし けどどももその辺もどれぐはい、こっちらもね、楽しみですね。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えなんとですね、炭治郎っていうのが建物に戻ってですね、まあ、赤道と激しい戦闘を行いますよということなんですけども、まあ、このシーンがですね、こちらもすごくかなり激しい戦闘となっておりまして、まあ、アニメーションっていうところかな、すごく注目となっております。まあ、漫画ではやっぱりね、ここね、ちょっと 分かりづらかったというかまあ、漫画ではそこまで見どころでもないかなと思うんですけどもまあ、アニメーションになったら相当すごくなるよということでねまあ、漫画だとやっぱりコマ数がねちょっと限られてくるというかまあ、戦闘シーンちょっと書くの難しいんでねまあ、これが一つ一つのコマになってアニメーションになると考えると相当いいものが見れるんじゃないかなと僕は思ってますまああの UFO テーブルさんのねまあ、アニメーションですからかなりいいシーンになるんじゃないかなと思っておりますで続き 続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えなんとですね、炭治郎、禰豆子、玄野がですね、まあ、戦っていたということなんですけども、反ンテンには勝てなかったというか、まあ、思いっきり打ち負かされてしまうんですよね。でも逆にそれかなんかこっからの展開を意識しているというか、まあ、なんかこっから怒涛のね、なんか激しい戦闘がさらに繰り広げられますよって言ったね、まあ、そういった前触れじゃないけども、一回やっぱやられた方がね、おもろいよね、ということで、いや 相手がやっぱ強いということをねまあ証明なんでねそこはやっぱ1回やられとこうよということなんですけどもまあそんな感じですねまあ1回ここでね3人とも思いっ 切りやられれてしまうんですけども逆にそれが次のの新たな展開へのねステップだよということでねいや、僕は<笑>、それを逆手にとって、ちょっと見どころとして入れさせていただきましたけども。いやー、ちょっとね、何か大きそうな香りがプンプンしておりますよ、ということでね。いや、ここはちょっと楽しみですね。うーん。まあ、だから逆にここが見どころとなっております。 はい、ということで、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、玉子がですね、ついに正体を表しますよということで、え、ちゃんとした自己紹介というかね、まあ、はっきりと喋るんですけども、いや、これさ、めちゃくちゃいいね<笑>。 玉子の初登場シーンのなんかねセリフというか<笑>アフレコというのすごく<笑>いいんですよね流暢にすごく喋るんですけどもいやここですねちょっと原作読んでる時に感じたのがやっぱより一層ね声優さんね中尾流星さんっていうのを僕意識してしまいましていや中尾流星さんのあのアフレコあのバイキンマンみたいなフリーザみたいなあのアフレコがここでちょっと来たら本当に嬉しいなと、まあ、個人的には思って おりますねうんいやもう原作読んでるとね玉子が完全にも中尾流星さんでねもう再生されてしまうんですけどもいやここねほんとこのシーン中尾流星さんだったらマジで嬉しいなと個人的には思ったねそういったシーンだったんでねより一層声優っていうところも楽しみなんですけどもまぁ、あ、玉子がねまああのついに正体を現しますよということでいやこっちは楽しみなねシーンとなっておりますまあ、キャラクターとして結構ね玉子ねやっぱ面白いというか敵としてね、まあ いい感じのキャラクターなんでうんまあ、楽しみですね、うん、で続いてなんですけどもこちらということでえそんな玉子 vs 時と無一郎のねまあ、戦闘が始まりますよということでいやこちらもかなりアニメーションがすごくなるんじゃないかなと思ってるんですけどいや漫画でもね結構ね本当激しい戦闘だったんでねいやここはかなりアニメーションが来られるんじゃないかなと思ってるんですけど僕めちゃめちゃ楽しみですねうんいやしかも無一郎 君の戦闘がね見れますねすごく楽しみですねうん。いやマジで楽しみだわで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、えー、そんなですね玉子の技、えー、血鬼術水獄鉢とですねいう技が放たれますよということでいやめちゃめちゃ無一郎君やられてますやんって感じなんですけどもいや悔しいけどこのシーンめちゃめちゃかっこいいですよねうんめっちゃいいでこの技はですね鬼狩りの最大の切り札である呼吸っていうの のですね封じられる技でですねまあ鬼殺隊にとってかなり厄介な技となっておりますえー、しかもですねこの水獄鉢っていうのはねもう簡単に抜け出せないような耐久性もあるんでまあ、無一郎くんっていうのはね今かなり危ない状態に置かれてますよということなんですけどもいやこの水獄鉢ねいやかなり厄介な技ですね本当にいやどうなっちゃうんだろうねって感じなんですけどもここからですねまあ、柱である無一郎くんなんでね やっぱり抜け出すということなんですけどもいやどのように抜け出すのかっていうところもねまあかなり見どころとなっておりますまあ今回のこのシーンでではですねまあ、抜け出すことがまだできないよということなんですけどもまあおそらく次回あたりまあ抜け出すシーンなんかもあるんじゃないかなと思っておりましていやどうなるんだろうねいやかなり厄介な技が放たれましたけどもムイチロくんの立ち回りっていうところもねすごく楽しみとなっておりますいやアニメでねこのシーンほんと見たいね うん、で続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでカンロジさんがついに参戦かということでですね、まあ、張り切ってこちらに向かってますよということでいやー来ちゃいますかカンロさんの戦闘シーンもというかまだ来てなかったんかって感じなんですけどもやっとねいや次回かな参戦してくれるよということなんですけどもいや可愛い<笑>それ以上に可愛い<笑>いやもうそれもそうだしねカンロさんはね本当独特な 戦い方をする方なんでねいや僕は本当その戦闘シーンがどうなるのかなってまあアニメでどうなるのかなっていうところも含めていや本当に楽しみなんですよねだからまあ次回かな観路寺さんのそういった戦闘シーンの見どころも見れるかなということなんですけども恋の呼吸ねめちゃくちゃ楽しみだねうーん、まあ、そんな感じのね見どころとなっておりますはいということで今回はですねまあ見どころシーンなんか物語が動くようなね見どころシーンっていうのはあんまりなかったんだけども まあでもアニメだと神回になりそうななんか戦闘シーンっていうところがねまあ結構あったのでまあ今回は激しい戦闘シーンというのがね、まあ、見どころかなとなっております。<音声> はい、ということで、第6話最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、なんとですね、観路寺じみつりさんがね、先頭に参戦ということで、いや、前回ちょっとこちらに向かってきておりましたけども、いやー、嬉しいですね。観路寺んみつりさん、早速ね、こんな感じで参戦してるんですけども、いや、もう、早速いいっすね。<笑> <笑>いいね<笑>。もうなんかね、来るやいないやね、こんなセクシーな姿を見せてくれて、もうありがとうございますって感じなんですけども、いやもう原作でここまでセクシーな姿を見せてくれるってことはね、もうアニメではさらに、その上を行くんじゃないかなと思っておりましてね、いやここは本当にもうね、動く姿を見たいなと思ってるんですけども、えそんな感じで、か路寺光さん、ついに参戦だよということで、やっと来てくれたね、ほんと嬉しいです。はい。でね、そんなか路寺光さんなんですけども、こちらということで、 ての見どころですねま甘、あ、露寺光さんがなんと技を出しますよということでえ恋の呼吸初恋の罠なきということで初技ですね甘露寺光さんアニメで見れるのは初技だよということなんですけどもいやこれちょっと ちょっとね、かっこいいね。いきなりもう甘露寺光さん、最初の技からめちゃめちゃかっこいいよっていうことなんですけども、罠泣きってどういった意味があるのっていうことでね。まあ、ちょっとわからない方のために解説していこうかなと思うんですけども、初恋の罠泣きだよということで、ええー、罠泣きの意味はですね、恐怖、緊張、寒さなどのために震えることだよということで、まあ、本来はそういった意味を持つんですけども、まあ、ここではですね、初恋の罠泣きだよということで、どういう意味かというとですね。まあ、初恋のドキドキという意味なんじゃないかなと。 思っておりますなんでまあ観路寺さんらしいねちょっと技名ということなんですけどもね初恋のドキドキだよということでね<笑>なんか最初の技としては本当にいい技だなって感じなんですけどねもうなんか非常に観路寺さんらしい技がねもう最初に飛び交ってくれますよということで戦闘シーン含めてねえここは非常に楽しみなねポイントとなっておりますねはいいやマジで楽しみだわうんで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね禰豆子の血により抜血刀になりますよということ でいやなんだこれはおい<笑>なんだこれはおいって感じなんですけどもあのアニメのね第一期の十九話のねあの本当すごいシーンあったじゃないですかあのルイを倒す時に流れたあの鎌田坦次郎の歌のねあのシーンであったと思うんですけどもまああそこの伏線ですよねあそこでちょっとちらっと出てきてたと思うんですけどもネズコの血がですね鎌田坦次郎のあの刀に付着してですねそこでこう勢いをつけてまああのルイの首を切るっていうシーンが、ね あったと思うんですけども、そこの伏線回収みたいなね、えー、パートですね。いや、こちらはですね、そう、ねずこの血をね、あの刀にこう付着させて燃やすとですね、あの、バケツ刀になりますよっていうことで、まあ、あの刀がですね、赤く、 なるんですよね。で、まあ、この刀が赤くなるっていうのはね、まあ、後々の伏線にもなるんですけども、いや、今回ですね、鬼を倒すための、さらにちょっとね、新たな発見というかね、ま、ああの、気づきが、ここにありますよということで、まあ、そもそもね、このシーンかっこいいんですけども、アニメーションとしてすごく映えるシーンだと思うんですけども、まあ、それ以外にもですね、あの、そういった裏の背景もありますよということで、まあ、一応伏線回収伏線になってるよっていうシーンなんで、まあ、皆さんここはね、本当抑え てほしいシーンかなと思ってますいやちょっとね僕の解説伝わったかわかんないですけどもまあとにかく大事だよとまあ、そういったシーンとなっておりますんでねまあ、楽しみですねはいでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですねかまど炭治郎と次国より一のねまあ、姿が重なりますよということでまあ、先ほどの根津子のバッケツ島にもねちょっと秘密があるんですけどもまあ、それも含めてですねあの次国より一と炭治郎が重なりますよということでねやっ <笑>いやもう単純にこういうなんかねあの全世代のなんかめちゃめちゃヒーローみたいな<笑>重なるシーンっていうのはね僕は本当に嬉しいんですけどねなんかジャンプらしいなっていうかねまあなんかそういったシーンねなんかヒロアカにもあった気がするんですけどねなんかあの先代の後継者と繋がるじゃないけど重なるみたいなねまあその話は置いといてまあそんな感じですね鎌田炭治郎と杉国織一まあ前世代のねもう最強の剣士と重なるねえそういったシーンがありますよということでまあこちらですねエモいシーンとなってるんでねまあ僕は楽しみに しておりますよということでまあもうこれ見どころというかねもう見た感じもこれ見どころじゃんってわかると思うんですけどまあアニメでこのシーン来るの楽しみだよねということでまあそんな感じで次の見どころシーン見ていきましょうで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえ日の神神楽日雲の龍かぶり舞ということでねなんとですね炭治郎こちらもですね初技となっておりますよということでいやこちらの技はですねアニメ初解禁となっておりますということで第6話でやっとね え、出てくるよということなんですけども、いやー、ちょっとかっこよくね<笑>めちゃめちゃかっこいいね。で、これあの、ハンテングの3体のね、鬼を確かこう、切っていくんですけども、いや、めちゃめちゃかっこいいんですよ。 うん。原作でね、このかっこよさってことはね、まあ、おそらくアニメでも結構かっこいいシーンになるんじゃないかなと思ってます。もう原作でかっこいいシーンは、もうアニメはね、ほんとさらにかっこいいシーンになるんで、もうほんとね、そういうところ含めて、もう u o テーブルさんの期待というか、もう楽しみですね。ほんと楽しみ。うん。まあ、だから第6話ね、見どころがね、すごくね、ほんと映えるシーン多いんですよね。いや、マジでいいね。うん。まあ、そんな感じで初技だよということでね、や、こちらのシーン楽しみとなっております。 で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、なんかね、品津川玄也の様子がおかしいよということで、いや、こちらですね、まあまだね、アニメではね、ちょっと明かされないかなと思うんですけども、第6話でね、明かされないかなと思うんですけども、まあ後々にちょっと明かされてくるシーンだよということで、まあこの様子がおかしいっていうことにね、まあしっかり着目してほしいんですよね。まああの、特にアニメ勢の方はですね、まあ品津川玄也のなんか様子がおかしいよって思うんだけども、まあなんかスルーしちゃいがちだと思うんですけど、 んですよただですねまあこちらの様子がおかしいっていうことはね何かしらのやっぱ意味がありますよということでまあ、しっかりそこに着目していただいてまあその考察してほしいかなと思っておりますおのおのねえなんでこんな様子がおかしいんだろうっていうね考察をちょっとしてほしいかなと思いますまあそれにはですねちょっと原野の特殊なね能力が含まれてますよということでまあその辺ねちょっとおのおの考察してみてね欲しいかなと思ってるそういったシーンとなっておりますまあ、原作勢の方はねわかってると思うんですけどもまあ、アニメ勢は特にね、まあ、このシ中 注目して見てていいたただきたいなと思っておりますで、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えなんとですね、上限のよう、ハンテングの、まあ、本体っていうのをね、まあ、見つけるんですけども、なんだこら、おいということでね、いや、小さすぎるよ、と。<笑>小さ<笑>えこれ本体って感じなんですけども、そうなんですよね。まあ、ハンテングにはね、まあ、一応多分本体かなまあ、その、炭治郎が言うにはね、まあ、本体がいるよっていうことなんですけども、まあ、5体目の鬼ですよね。うん、ハンテングの5体目。 ということで、まあこちらが本体じゃないのかっていうことなんですけどもね、いや実勢な、もう絶対これ本体じゃん。<笑> 絶対これ本体。もう明らかに見た目からね、見つけないでくださいって言ってますよね。う、え、ん、ー、もうほんと隠れてるよって感じなんですけどね。まあそんな感じで、ハンテングの本体ね、ちょっと可愛いんですけども<笑>。まあ出てきますよということでね。はい、この辺のシーンはほんと楽しみですね。普通におもろいんでね。うん。で、まあ今回最後の見どころシーンかな最後の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、ハンテングのですね、まあ本体を切ろうとするんですけども、こちらね、硬すぎるよということで、いや、おもろくなってきましたね。 うーん、そうなんですよ。ハンテングの本体のこの辺のシーンは本当に面白くて、うん、ハンテング意外に倒せそうで倒せないっていうね、やっぱり上限の4だけあるよね。うん、それなりのやっぱり理由があるんですよ。ということでね、まあ、この他にも確かね、色々ね、あの、トラップっていうかギミックがあると思うんですけど、そういうとこ含めて、ほんとハンテングの戦い、ちょっと見どころがあるかなと思ってるんでね、まあ、皆さんね、ちょっとこの辺のほんとハンテングの本体あたりのシーンはね、めちゃめちゃ注目してみていただきたいなと思ってます。いや これはねこの原作で読んでてねほんといろいろねおーっつってね<笑>ギミックあるなって感じでねちょっと一段階一段階面白いねえシーンっていうのがあったんでほんと注目して見ていただきたいなと思っておりますまぁ、あ、そんな感じでまあこの辺は本当アニメ化ね演して楽しみなシーンとなってますねはいはいということで刀鍛冶の里編第6話の見どころシーンはねまぁ、あ、一通りこんな感じとなりましたでまあ今回一番の見どころはですねやっぱり観路寺光さんのねまぁ、あ、戦闘シーンっていうのが初解禁という ということでまあその辺しなる刀とかねえマジで楽しみだなーとなってますね本当に楽しみです<音声>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 強化して自分を守ろうとしますよということでまあ、そういったですね反ンテンの特性みたいなところがねちょっと面白かったので紹介という形になりますけどもハンテングねはいそんな感じなんですねだからちょっと反ンテンってやっぱり攻撃すればするほどどんどんこう相手もねオウムガしじゃないけどねあの作用反作用みたいな感じでどんどん相手もこう強くなっていっちゃうのでまあ倒すのが難しいよねっていうねまあ一つそういったあの反ンテングの条件の鬼としてのなんかね、えー、特性という形にね、えー、なっております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 はいおさらいですけどもあの閉じ込められていたんですよねあの玉子という鬼に閉じ込められていたんですけど も, も無一六ねもがいておりますただですねはいこの技は、ま、一応ね全力の力を込めて打、ま、ち抜く強力な一つということで、ま、こんな感じでね水獄蜂を思いっきり刺すね、ま、風船だったらもう割れてるようなねぐらいのもう本当に強い技なんですけどもはいあの破、ー、れません破<笑>れません<笑>いやもうなんでやん<笑>強くね<笑>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 はい、え、無一郎くんは、はい、まだ脱出できないよということで、まあ、諦めようかな、みたいなねえ、ことを自分の心の中でちょっとつぶやいていたんですけども、そうするとですね、はい、先のことなんて誰にもわからないのに、ということで、なんですが、これは。はははは。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 あの中身が非常に見どころとなっておりましたはい、ということで、まあ、今回、刀鍛冶の里編第7話のね、まあ、見どころはこんな感じということで、いや、今回ですね、物語の、ま、核心という部分がですね、ドドンと動きましたね、ということで、まあ、あの、過去階層、そして増白点、616の脱出といった、まあ、次回へ、ま、かなり繋がりそうな、はい、展開ということで、次回第8話、いやー、なんかやばそうだね。 you <laughs>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 ておりますで、まあ、ここではですね、魚を大胆に切っておりますよ、ということなんですけども。うん、かっこいいですね。<笑>で、まあ、この技を使って、まあ、魚を切り込んでいくということなんですけど、まあ、魚子はですね、この魚を切られたことによって、まあ何、なにーって言ってますね。なにーってこの後ね、言っておりますね。回転で全て、弾き飛ばされたって<笑>、言っておりますね。まあ、魚子も驚く、うん、かなりね、無一郎くんね、すごいな、ということで。いやもう本当に止まらないっすね。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 まあ、どんなにすごい攻撃でも当たらなかったら意味ないでしょというね。ま、無一郎くんの切り返しなんかもありまして、そこもかなりね、かっこいいシーンなんで、本当に<笑>、楽しみですね。はい、ということで、続いての見どころシーン見ていきましょう。で、ま、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、決術、人殺魚林ということで、え、こちら魚っ子の技ですね。で、ま、この技はですね、全身にある鱗を使って、高速で縦横無人に飛び跳ねて、ま、移動するだけのね、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 もう本当に、無一郎くんは、ギョッコのことしかもですね、死体打ちもするんですよ。もう、首を切って、そのままゴロンゴロンゴロンとかじゃなくて、顔も刻むよ、みたいな<笑>。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 はい、ということで、まず最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、まあ、前回ですね、時ときと無一郎ろくんのねえ、こんな感じで動画がね、あったと思うんですけど、今回はですね、ハンティング戦だよということで、えー、そしてそこについにですね、かん寺みつりさんがえ参戦してくれましたよね、ということで、ありがとうございます。ここ見どころとなっております。いや、一気にね、面白くなると思うんですけど、あ, あのですね、かん寺みつりさん登場思ったより少なかったね。うん、漫画でこうやって動画作って、 ほんと気づいたんですけど第6話からね観路紙光さんね 登場してなかったんですよねいやマジで半分登場してないってね相当本当に悲しいんですけど<笑>うんやっと来てくれましたねということで本当ありがたいですこっからもうどんどん面白くなっていくんでね、えー、ちょっともうどんどん見どころ見ていきましょうはいということで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、えー、増白点の技ですね、えー、血気術共鳴雷殺ということでいやめちゃめちゃかっけー<笑>めちゃめちゃかっけーってことなんですけども、えー、こちらの技はですね、えー、木の竜の口から え雷と開音波をですね同時に放って、まあ、複数の方向から長く早い攻撃が仕掛けられる技だよとといいうことでいや、なかなかちょっと強そうというかね、なんか変わった技だよねっていうことなんですけども。うーん。まあ、これね、ま、あ重要なのはどういったエフェクトになるかですよね。まあ、こちらの漫画だと色がね、ついてないので、まあ、多分雷の色になるのかなまあ、来撮ということで、だからその辺のこう、エフェクトっていうところが、まあ、その、 色ついて、どういった感じでアニメ化されるかっていうところを含めて、すごく楽しみだし、そのエフェクト演出がね、よりね、ほんすごいものになると、ほん大興奮する技みたいなね、感じになると思うので、ほん楽しみですね。ということで、技に関しては、ほんアニメ化楽しみだとなっておりますね。で、まあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、恋の呼吸さんの方、恋猫しぐれということで、甘露寺みつりさんの技ですね。で、まあ、こちらの技はですね、猫のように飛び跳ねながら、 敵の攻撃を切って。 攻撃を防ぐ技だよということで、まあ、先ほどのですね。まあ血鬼、血気術共鳴挨拶がね、えー、飛び交ったのをこう防ぐために使った技ということとなっておりますね。いやこれめちゃめちゃなんかいいね。<笑>名前良くない？子<笑>猫こしぐれ可愛い可愛<笑> い, いですね。本当ね。甘露寺さんの技名めちゃめちゃ可愛いんでね。なんか読んでる？俺としてももうすごい嬉しいよってなってるんですけど、うんで。まあこの時のね。甘露寺さんのこの後のセリフとかもね。ちょっと見せはしないんですけど、そのあのさんが ね私怒ってるから見た目が子供でも許さないわよみたいなねセリフなんかもあるんですけどその辺も含めてちょっと本当面白いんでね楽しみだなとなってますめちゃめちゃね可愛い観路寺さんの姿っていうのがね見れるんじゃないかなと思ってますねでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでまあ観路寺さんのですね得意体質そして過去そして刀についての秘密がですねまぁここでドドンと明かされますよということでまあちょっとね原作だとバラバラにこう明かされてはいるんですけど今回ちょっとまとめさせて いたただきましたはい、解説ということでまとめさせていただきました。で、まあ、かんろじ光さんはですね、このようにですね、筋肉の密度がなんと8倍だよということで、すごいっすよね。見た目の8倍筋肉が<笑>、詰まってますよということでね。いや、かんろさん、そんな得意体質があったんかって感じでね、ここで初めて明かされるよっていうことなんですけども、だからね、めちゃめちゃ超パワーなんですよね、かん寺さんね。で、そしてですね、まあ、それゆえ過去編ではですね、まあ、悲しい過去が、ま、描かれちゃってますよということで、まあ、その辺も、 もうちょっと本当みたいなアニメ化で見たいなって感じでで。まあイグロさんとのね。まあ、シーンなんかもちょくちょく描かれているんですよね。で、そういった。なんかこう伏線じゃないけどね。イグロさんと甘露寺さんのやり取りみたいな。もう本当にあの原作の扉絵でめちゃめちゃ尊いのがねあるんですけど、ああいったところをね。なんかそのアニメ化でなんかほんオリジナルじゃないけど、もうちょっとやってくれて増やしてくれたらなってすごく本当に僕としては思ってるんですよね。イグロさんと甘露寺さんのパート、もうちょっと増やしてくれたらなっていうね。 作では本当にね細かいシーンなのでもうちょっと大々的にね書いてほしいなとは思ってるんですけどまあ過去編も楽しみですねはいでそしてですねカンロさんの刀についてですねカンロジさんの刀なんですけどもえ極めて薄く柔らかく技の速度に関してはあの薄い天元をも上回ってるよと言ってですねもうなんとカンロさん結構すごいんですよねでまたそれ上ですね刀の扱いっていうのがねこれ難しくてカンロジつツさんしかしかもその刀を、ね 扱うことができないカンロジミツリさんのためだけに開発されたね刀っていうのをカンロジさんは使ってて<笑>ちょっとねここの難しいんですけどカンロジミツリさんはとにかくまあ、得意体質があるからちょっと他の柱とは、まあ、違うような刀だし違うような戦い方というかね見た目っていうかねまあ、その辺も含めてなんかンロジさんちょっと変わってるよみたいなね、えー、とこが、まあ、今回過去編含めて描かれていくということなんですけどもそういったところ含めて僕は 本当カンロジさん大好きなんであの元々もとカンロジさんは過去編でも描かれるんですけども剣士を目指していたわけではないんですよねただまあ生きづらい世の中であった中そこで親方様と出会って こう変わっていったみたいなね過去みたいなところもあるのでそこも本当に楽しみだし僕が本当にね描いてほしいなとは思うのは煉獄外伝なんですよね煉獄さんの修行の下で観路寺さんは育っていったみたいなね話もありますからそこは本編では描かれてないんですけども煉獄外伝も合わせてみるとねより観路寺さんのことを理解しやすいのかなと僕は思ってますなのでまあ感情移入しやすいかなっていう感じですねまあだからまあ煉獄外伝の本も含めてぜひぜひ皆さんはねご覧いただけ 開けたらなと思っておりますで、まあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、恋の呼吸2の方、王の巡る恋ということで、いや、めちゃめちゃなんかかっこいいですね。なんかアクロバティックというかね、やっぱ関路地さんの戦闘シーンはね、他の柱とはまた違うからね、刀もふにゃふにゃだし、すごいアクロバティックなね、戦闘っていうのが繰り広げられるんですけども、本当楽しみですよね。で、まあ、こちらの技に関してなんですけども、こちらの技はですね、まあ、高速の斬撃技でですね、 ね、まあ流れるように刀をしならせながら瞬く間に敵を切り込んでいく技だよということでなんかめちゃめちゃかっこいいですね<笑>瞬速技みたいな感じでねどんどん切り刻んでいくよということなんですけどもかっこいいですね<笑>で漫画だとさこんな感じでねあんまり本当に描かれてないんですよねあの一つの技に対するこのコマのなんかこの少なさみたいなそこがねあるんですけどアニメだともうちょっとこう一連のね流れとしてストーリーとして描かれるのでもうちょっとこうわかりやすいね形態 というかあこういう技なんだみたいなね感じになってくれるとは思うんですよねだから本当に楽しみですねアニメ化するのが楽しみとなってますねはいでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえ恋の呼吸六の方猫足恋風ということでなんじゃこうえって感じなんですけども<笑>いや漫画だとねちょっと小さいね、うん、小さいって感じでねもっと本当にねデカデカと見たかったんですけどいやアクロバティックだねもうパンツ見えそうじゃん<笑> <笑>もうパンティーが<笑>、パンティーがって感じなんだけど、いや、マジでね、いいね。かんろさんの技、マジでいいね。で、まあ、こちらの技なんですけども、突風のようなね、速さでね、襲ってくる敵のね、攻撃を切る技だよということでね。いや、かっこいいですね。またまたアクロバティックだよということでね。いや、マジでこの辺も、だからコマがね、書かれてるのが少ないから、アニメ化で本当にもっと大々的でかくね、技っていうのが見せてくれたら嬉しいなと思ってますね。はい。で、まあ、続いて、 の見どころなんですけどもこちらということで血気術無限豪寿ということでいや象増白天もね反撃めちゃめちゃしてますねって感じなんですけどいやこれはもう<笑>漫画から作画がいいもう漫画で作画がいいやつはアニメでいいに決まってるんですようーんいや細かいっすねめちゃめちゃ細かいっすねいや本当にすごいいいと思います<笑> 語彙力が低下中<笑>いやマジでいいと思いますようんいや楽しみですねでこちらの技なんですけどもこちらの技はですねえ一面に木の竜を生み出して敵を圧殺する技だよとなっておりますねまた広範囲に及ぶ技でですね避けるのがめちゃめちゃ難しいよといった技となっておりますとなってるんですけどもこのね技に対するカンロさんの次のねあの技っていうのもすごく良くてですねちょっとそちらの見どころももう 早速見ていきたいなと思うんですけども、えー、続いての見どころはね、こちらとなっております恋の呼吸、後の方、揺らめく連城乱れ詰めということで、何ですかこれはオイエオールマイトということなんですけどもえぇ、ー、めちゃめちゃセクシーじゃん <笑>もう死なるね。かんろさん死なるね。いいね。なんかもう今までにないね。うん。柱の戦いって感じ。もう本当にアクロバティックで。なんかもうプロ。<笑>プロが成し得る技みたいな。いや、いいっすね。これちょっと好きだわ。うん。で、まあ、こちらの技なんですけども、かんろさんのですね、関節の柔らかさっていうのを利用してですね、まあ、広範囲に刀を振るって攻撃を加える技だよとなっておりまして、めちゃめちゃか こういう技とねなっておりますね関節の柔らかさっていうのをね生かした技となってるんですよねいやーもういいっすわ本当にいいっすわでもまあもうどんどん見たいですね見どころねということで続いての見どころ見ていきましょうでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで血気術強圧冥波ということで増白点の技ですねいやこちらちょっと待ってくださいなんかヤバそうな感じしないですかそうなんですよこちら実はですね観露寺さんがあの増白点のことを 本体とね誤認してしまって仕掛けに行くんですが違いますよということでちょっと間合いに入ったところを油断してやられてしまいますよということなんですけども大丈夫なんですかねうんこうちょっと怖いですね怖いシーンですねでまああのこの技のね解説やっていきたいなと思うんですけどこの技はですね魔界、まあ、音波っていうのを放って体の内部から破壊する技だよとなっておりましてまた常人が受けると肉体が崩壊しますよということで大丈夫なんですか体 方が内部から崩壊すするる技だよとなってるんですけども大丈夫観路寺さんえ大丈夫なのということで、まあ、一応ね、あの、大丈夫だったっちゃ大丈夫だったんですけど、ここの後のシーンがですね、あの、三人がこの、炭治郎、玄也、禰豆子っていうのが、三人協力して観路寺さんを守ろうみたいなね、シーンがあるんですけど、そのシーンがマジで良くて、原作持ってる方はね、ちょっと見てほしいんですけど、そのシーンがマジで良くて、見てほしい。<笑>今回ここではちょっと紹介しないんですけど、ちょっと多くなっちゃうのでね、多く なっちゃうので、枚数が多くななっちちちゃゃゃうんんんででででで紹介ししいいいいいすすけどいやめちゃめちゃいいんで見て欲しいですねうーんでまあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、まあ、そんなカンロジさんね、反撃のタイムということで、一度やられてから、やっぱり本番だよねっていうことで、なんか発言してるっすよね。なんかハートみたいなやつが、見えます発言してますよね。<笑>ハートみたいなやつがね、なんなんすかね、あざってね、っていうところでね、まあ、まだあざについての説明みたいなところはされてないんですけど、具体的には、 柱稽古編の第1話あたりかなその辺ででで解解説説されるんだだったかなな、まあ、漫画ののの方方ははは原作まだ出てていっすよね解説に関してはその時にまたお話ししようということなんですけど、アザ楽しみですね。なんか色々ね、アザは深いんで。さあ、ということで、もうどんどん見ていきましょう。続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、ハンテング本体との戦いだよということで、3人で頑張りますよということで、先ほど言いました、炭治郎、玄也、禰豆子。この3人でですね、まあ、ハンテング本体との戦いだよ 本体をカンロジさんが増白点クテンとね、まあ、一人で戦ってる間にみんなで外本体を探してちょっと倒そうということで主人公側のね陣営に関しては本体をね倒しに行くよっていう流れがねあるんですけどこんな感じであの本体を倒そうとしてるね炭治郎ですねいや<笑>本体怖いんよね<笑>本体ちょっと怖いんですよすごいね逆恨みをするねあの鬼なんですよね上限のようハンティングっていうのはねだからまあちょっと怖いっていうのはもう本当にどういう怖さって ていうか、まだこれまでちょっとなかった鬼の怖さなんですよね。まあ、だからそこがま、あ本体との戦いの時に見えてくる面白さみたいなところなのかなうん、すごく本体との戦いのシーンはすごく面白いですよ。うん。で、ま、あ続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、日の神かぐら。演武一戦ということで、なんだこの技はめちゃめちゃかっけえって感じなんですけど、その前に待って、炭治郎かっこよくない<笑>かっこよくない<笑>え炭治郎かっこいい <笑>いや、待ってくれ、演武一戦でね、なんかハンティング切ってるって感じなんだけど、これどうなんだろうって感じでね。うん、なんとですね、この技、ちょっと聞いたことないっすよね。はい。なんとですね、前一から教わった足の速さ、霹靂一戦ですよね。それとですね、日の神かぐら演武っていうのを掛け合わせた技となっておりまして、いや、まさに神技なんですよ。 うん、で、まあ、あ炭治郎がどうしてね、一戦ができたのかっていうことなんですけども、それに関してはですね、足にちょっと呼吸を意識させると、足がこう、ブーストできるみたいなね、ポイントがありまして、まあ、それをちょっとうまく使った技だよとなっておりますね。めちゃめちゃかっけえねって感じなんですけど、いや、これどうなんですかこれ切ったっぽいっすよね。反転後切ったっぽいっすよね。と思って、 なんですけどまさかのですねまだハンテングこのシーンでは死んでないんですよねうん実は死んでないよということでまあ、続いてのミノコロシーンなんですけどもこちらということでなんとですねハンテングをついに倒しますということなんですけどもここに至るまでの流れっていうのはね今回ちょっと見せることはできないですけどもネズコとの掛け合いっていうのがこの間のシーンにありまして実は先ほど倒したのはまあ本当に にちょっと化けた偽物でしてはい、反転がちょっとこうややこしい鬼なんであれもまた偽物でさっき切ったのは偽物だよということなんですけどこれが本体切ってるシーンでねでその間にですねねず子との掛け合いがあるんですよねねず子が自分のことを犠牲にして炭治郎を で反ンテンを倒させるようにね合図を出すシーンっていうのがあるんですよでなんとなんでネズコが自分を犠牲にしたかっていうとですねなんとですねこのシーン太陽がすでに昇ってくる時間帯になっておりましてなんとネズコ太陽の日の光を浴びてしまいますでそれを炭治郎が必死にこうね隠すように追い隠すようにいや影に隠れろみたいな感じで追い隠すようにするんだけどそうしてるとですね反ンテンが逃げてしまうということでその時にですねネズコがそれを見て 自分をこう犠牲にしていや自分よりもハンティング倒してって言って、えー、炭治郎のことを蹴り飛ばすんですよでそこのシーンがちょっとたまらなく悲しいということで本当にえっていうことでなんか本当に え、ねずこ、死んじゃうのって感じなんだけど、いや、マジで、ここ本当に泣けるのよ。で、その掛け合いの中のハンティングをついに倒すみたいな、その流れ含めた、ハンティングをついに倒すシーンっていうところがすごく見どころとなっておりますんで、いや、こちらに関しては本当に見てほしいというか、まあ、皆さん見る、見る、<笑>見るのは確定なんですけど、でまあ、特に、あの、意識をね、ちゃんと注目させて、しっかり集中して見てほしいなっていう感じですよね。まあ、一度原作読んだ方もね、いや、そうだなっていう感じです ね、うん、いや、マジでねずこちゃん、死んじゃったのマジでめっちゃ心配なんだけどって感じでね、続いての見どころシーン見ていきましょう。続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えどういうことって感じなんですけども、はい、そうなんですよ。なんとですね、このシーン、ねずこが太陽を克服する見どころシーンとなっておりまして、こちらがですね、刀鍛冶の里編で、もっ とも僕が見どころだと思ってるシーンとなっておりますまあ先ほどの流れ含めてですねねずこが太陽を克服するシーンっていうのは非常に感動的にね物語が描かれますよということでなんかすごくいいんですよね不意に来るなんか太陽を克服するということでいやーもう何ですかもう本当にうん僕は初めてこのシーンを見た時に確かね感動したと思うんですよねもう鳥肌と涙がね確か出たと思うんですよ涙が出たかちょっと覚えてないですけどでもめちゃめちゃ に固まった記憶ありますねなんかすごい神秘的というかものすごくいいシーンで確か涙をね流したと思うんですけど本当に大好きなシーンとなってましてで僕今回ね好きなんでサムネイルのシーンかなと思うんですけど<笑> お, おはようということで喋ってるんですよねいやおめでとうございますきっとあかりさんなんとアフレコありますよということで<笑>今までムーしか言ってなかったねあかりさんがねなんとついにちゃんと喋るねセリフがあるよということで今後期待ということなん んですけどもいや、そんなことないよ。ねずこの過去シーンで喋ってたよって感じなんですけど。いや、でもまあ、あの、こっちのねずこの方では初喋りシーンだよねということで、ちょっと期待大ですよね。鬼の方でね、人間の方では喋ってたけど、鬼のタイプの方での喋りはなかったので、また違うアフレコだと思うんですよね。だからその辺も、ちょっとすごく楽しみだし、なんかこのぎこちないお、おはようみたいなところをこう表現の仕方みたいな、こうなんかもう声優さんの技量ですよね。そういうところもすごく楽しみなので、いいと思ってるんですけど、もう、とにかく、 ですね。このストーリーがですねここが本当に最高ですよということで刀鍛冶の里編に関してはオチが本当になんか気持ちがいいんですよマジでいいんですよだからまあ遊惑編よりもなんか見応えがあるんじゃないかなと僕の中ではすごく思ってますねだから本当このシーン含めて期待というか本当に楽しみにしておりますねでまあ最後の見どころシーンですねまだあったんかーいって感じなんですけどもこちらでございますなんとですね鬼仏寺無惨の過去が明かされますよということで え、マジでって感じなんですけど、びっくりですよね。刀鍛冶の里編、収穫めちゃめちゃ多いっすよね。<笑>そうなんですよ。刀鍛冶の里編、本ん物語の核心がもう、バーンみたいな<笑>、バーンみたいなね、あの、動き方するんですけど、すごいですよね。で、まあ、そしてなんと、戦いは激化へということでね、え、ムザンが、ネズコが太陽を克服したことによって、 で、それを自身の体に取り込めば、自分の能力になるよということで、はい、喜んでるんですよね。で、まあ、ねずこ、ほんとゲットしたいよっていうね、気持ちがこう、無残の中ではね、高まっちゃったということでね、えこっから戦いが激化しそうというか、もう激化することは間違いなしということでね、原作にそう書かれているんですよね。<笑>もう楽しみ。<笑>こ からのね鬼滅の刃っていうのは僕は本当に大好きだし特に、まあ、柱稽古編の後ですよね無限上編のスタートから鬼滅の刃ってものすごく面白くなってあそこが鬼滅の刃の本編だと僕は思ってるのでまあ、今まではまだ本当にアップみたいなねもんなのでそこが本当本番なのかなと僕の中で思ってるんですけどまあそれに向けた刀カジの里編の最後ということで物語のなんかこう革新的な部分っていうのがねすごくもう動き出すよって言ったねなんかそう いう前触れみたいな感じが本当最後の余韻で残してくれるっていうところですごく本当刀鍛冶の里編は最後がねマジで最終回がなんか気持ちよく終わってくれるんじゃないかなってそういった雰囲気ですよねでさらにほんと続きみたいなっていうねそういった終わらせ方なのでまあ非常にいいなって思ってますねはいということで刀鍛冶の里編第10話から11話ね最終回の見どころクライマックス編のね見どころを見ていきましたがまあこんな感じ ですね見どころこんな感じですねいやあ め, めちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃ楽しみですねうーんいや刀鍛冶の里編はねほんとオチが最高に良かったねっていう感じでめちゃめちゃ個人的には本当とオチがね好きだなって思ってますねでまああの物語のほんと中心ですよねねずことなんか炭治郎の掛け合いじゃないですけどやっぱりその原点はねず塚の鬼化を直したりまあ、そういった体を克服したりなんかこう人間に戻していくみたいなところが動き出したっていうところすごく僕 の中ではスッキリし始めてるところなんですよねまあ刀火事の里編はそういったなんかこう物語の原点にねちょっと立ち返ってくれる感じがすごく嬉しかったですいやー原作ね再度読み返してみるとわかるんですけど結構このシーンほんといいんですよねということでまあこれはアニメでもかなり良くなるシーンだと思ってますということでめちゃめちゃアニメで見たいですね多分泣くっすね普通に泣く<笑>原作で泣いたやつはアニメで泣くの確定だからうん。もうだいたい原作で泣いてなくてもアニメで泣くやつあるからアニメは 大体演出がすごいから普通に泣いちゃうのよ。はい。ということで次回に関しては柱稽古編の方をやっていきたいなと思っておりますよ。ということでまあ来週か再来週かそのまた来週かちょっとわからないですけど次回がね。まあちょっとわかり次第コミュニティの方でちょっと予定をね公開したいなと思っております。ということで皆さんチャンネル登録、高評価押しといてください。いや今後も楽しみだよね。というわけでまた次回のところでお会いしましょううっばい